は、yes. い、yes. この際に電車が入れますので、吊り革、手すりなどをお持ちください。この先、ピアコ線各駅に停まります。普通、舞原行き。次ました同じホームの向かい側、二番乗り場から14時44分の列車です。普通、舞原行き8両編成でホーム中ほどに停車しております。お乗り換えの際は、お乗り遅れの内容をご注意ください。この電車が安駅到着後、配送列車となり、車庫に入ります。 引き続きご乗車はできませんので、皆様お降りください。今日も jr 西日本をご利用いただきましてありがとうございました。休憩休憩休みつきます。3番乗り場の到着、お出口は右側に変わります。お降りの際はドアから離れてお待ちください。